演武開演開どうも私のづれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちら業務スーパーのオートミールを使ってオートミールのシチュー風を作ってみましたシチューっていうかグラタン風というかそんな感じですねいかにはこういう大食いってなんか久しぶりにやる気がするな ちょうどいい感じでとろみがついて美味しそうですねオートミールを入れるとちょうどいい感じについてくれます薄力粉とか小麦粉とかあいや片栗く粉とか一切そういうの入れなくてもいいです具材としては白菜と人参もいきますまあほはいろいろ入れたいんですけどねではいただきます い, いえ、あなた自身にはあの味はついていないのでうん周りの皆さんしないですかね、まあ、食感もいいですけどごちそうさまでしたで今回このオートミールというものを初めて食べたんですがオートミールはコーンフレークみたいな味きなんですけどコーンフレークを食べそのまま食べるようないものではないということはこんなふにレシピも書いてあるので分かったんですよねでこのレシピではお金のレシピが書かれていたのですが でここにトロみって書いてあるんですけど、ちょっと見えにくいですけど、YouTube の動画とかも見てても結構、ううオートミールにお買いにしてとろみがついているのを見て、それでちょっとシチューやグラタン風にしたら美味しいんじゃないかなと思って作ってみたんですが、今回初めてオートミールというものを食べてみて、オートミール自体は特に味はなかったですね、なので、周, 周囲の味をうまく吸収してくれると、そ, そう思いました。白菜やインジン 食べていくうちにだんだんチーズとか欲しくなっちゃいましたねちゃんと準備しとけばよかったなあとお肉とかもきっとよく合うと思いますオートなので今回はこのオートミール単体として食べたな考えた場合にはこよく感じてくれますがこれだんだんに、ね、はおそらく物足りないあくまで周囲の手助けがあってということになると思いますのでこちらを点数とさせていただきますちょっと味付けのオートミールとかも出てきてくれたら嬉しいかな食べてみたいそれで、ね